皆さん、こんにちは。今回は桜んぼの剪定についてお話しします。もちろん、桜の剪定にも応用できるお話です。ここでのお話は、庭木としてあまり大きくしないための方法ですので、多くの花や多くの実を期待するものではありません。昔から、桜切るばか梅切らぬばかと言いますけれども、とはいえ、 桜も切らなければどんどん大きくなってしまいます。桜切る馬鹿というのは桜は切り口から腐れが入りやすいのでよく考えて切れということだと思います。すなわち大きくなりすぎてから太い枝で切れば腐れが入って桜が枯れやすいということです。切り方が悪かったり樹勢が弱かったりすれば切り口から腐休菌が侵入し やがてて幹の中に蔓延してキノコが生えますキノコが生えるということはもう腐朽菌が木全体に回っているわけですからそれを直したりする術はありません大きな枝が折れたり根っこから倒れたりする危険性がありますからやむなく伐採するようなことになってしまいますキノコが生えたからといってすぐに木全体が枯れてしまうわけではありません 残った枝で毛並げに花を咲かせたりもしてくれますけれども、腐休期に侵された木は治るということはありません。朽ちていくのを待つばかりです。これは桜に限ったことではありません。どんな木にも木材腐休金のリスクはあります。もちろん梅にもあります。中でも桜のような材の柔らかい木は注意しなさいということです。 ちょっとビビってしまった方もいるかもしれませんがまあ枝を切るということはそういうことです普及金のリスクを避けるためになるべく細いうちに正しく切りましょうさてでは本題に入って剪定の様子をご覧ください 黄身枝は太くならないうちに早めに取り除きます例えばこれはまた別のお宅のサクランボの木ですけれどもここに交差枝がありますこのぐらいの太さのうちはまだ切ることができますが根本的には骨格を作っているこの比較的太い枝も になってていいたりしていますもうこのような段階に来てから忌み枝を抜こうと思っても樹形を著しく悪くしてしまうのでもう切り取ることができませんこのようなことにならないように桜に限らず他の木でも忌み枝は早めに対処しましょう これも忌み枝です私は越境枝と呼んでいますけれども幹切り枝とか逆さ枝とかいうらしいです名称はともかくこのような枝を太くなるまで放置してしまうと後がとても大変ですので早いうちに処理しましょう こちらも同様ですね忌み枝を外すときは輪郭がどうの樹形がどうのと言い訳せずに思い切りやってください躊躇して放置すれば先々偉いことになりますお客様が収穫した後の剪定ですけれどもいくらか実が残っています 桃の木はむしろ桜よりも腐れが入りやすい木のような気がしますコジットに従って丁寧に切り太い切り口には融合剤を塗りましょう以上。 桜んぼの剪定についてお話ししましたもう一例は狭い場所に植えられた桜の木の剪定に応用したものです狭いお庭に桜の木を植えるのはあまりお勧めしません通りに出ればそれも切らなければなりません桜切る馬鹿 の意味は冒頭でお話ししたことのほかに桜の木はあまり手を入れずに本人した方が桜の木らしくなり良い花も咲くという意味でもあります。切れば切るほど不給金の侵入を呼び込むことになりますし木の形としても桜らしい樹形を作るのが難しくなります。 木を大きくしないためには、早め早めに枝が太くならないうちに切り戻しをしなければなりませんとても悩みますし、心も痛みます最低限の配慮として、モミジと同じように残した枝先は詰めないようにしましょう 場合によってはこのような細い枝を残してこの太い枝を切らなければならない場合もありますだんだん桜の木らしくなくなってしまうのでやはり広いところで育てたい木です。 切らない方がいいとは申しましてもここにあるような忌み枝は早めに取りましょうこれも逆さ枝ところ枝ですねこれは私の置き場にある 駿河台ニオという桜の木です枝を切った後を想像してみてくださいここで切ったら残った枝はどう見えるでしょうここならまだいいですがここではダメです落葉樹は鈍角な枝分かれを作ってしまうとそれだけで 自然っぽくく見えなくなってしまいまいすだから剪定が難しいしあまり切りたくないわけですね庭に桜の木を植えるなら豆桜などのわいの桜を選ぶべきですねご視聴ありがとうございました